キンプリヒラの仕様やセクゾ中島県ともカラタエリカのターゲットにご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。第一報から1週間以上が経った今も余波が続いている東なしで31とカラタエリカ22の不倫騒動相次ぐ CM 交番で不況に立たされている東なしでのみならず数々の 匂わせ、行為が発覚してしまったカラタも、イメージ悪化により事実上の活動自粛状態に追い込まれている。中でも彼女が逃がした最大の獲物は、あるドラマの超大役だったという。魔性の女の楽園、1月29日のトースポウェブが報じたところによれば、カラタは4月期の日本テレビ系ドラマ、ミッドナイトランナーへの出演が決まっていた。韓国で大ヒットを記録した同名映画のリメイク版で、 ダブル主演を務めるのは、今年の元日に新プロジェクト指導が発表されたキングプリンス、キンプリの平野史洋22と、セクシーゾーン、セクゾの中島健と25。ジャニーズ切手の人気者がタッグを組むとあって、業界内でもヒットが確実視されていたそうだ。しかし、その矢先に今回の不倫騒動が勃発。作家放送の TBS 系ドラマ、なぎのおひまなどで公演を見せ、 女優としても徐々に存在感を増していたカラタだが、ミッドナイトランナーへの出演は白紙となり、さらなるステップアップのチャンスを自らの手で潰すことになってしまった。この一方に胸をなでおろしているのは、平野と中島ファンだ。彼女たちは、単に視聴率に影響しかねない、不倫女優の出演を嫌ったわけではない。女の感が危険を告げているというのだ。フィルムカメラが趣味だというカラタは、不倫中に、 ただごとでないほど親密な雰囲気を感じさせる東出の写真を相次いでインスタグラムに投稿。インタビューで私は好きな人しか撮らないと語っていたことも掘り起こされ、不倫の匂わせと妻へのマウンティングだと大きな批判を浴びた。しかし、そもそも彼女のインスタには東出以外にも共演したイケメン俳優たちが頻繁に登場していた。現在はアカウントごと削除されており見ることはできないが、 中には伊藤健太郎22の無防備な寝顔、さらに高橋一生39の手にフォーカスを当てたショットなど、ちょっと踏み込みすぎでは、とファンを刺激しかねない構図のものも含まれていた。一部では、彼らとも何かあったのでは、と勘ぐる声も上がっており、関係のないかつての共演者も疑われている。さらに、旧歳年上の東出を3年間も魅了した、魔性の女、 イメージも定着してしまったからた。今回の報道で、推しの危機が迫っていたことを知った平野や中島のファンたちからは、SNS 上で、カラタエリカと平野紫様共演予定だったんだ。記念、カラタエリカにどうにかされるとこだった。インスタに平野紫様とケンティーの寝顔がたくさん載せられてたかもしれないって思うと鳥肌立つわ。もしそうなってたら絶対にお汗するやつと戦々恐々とする声や、交番でよかった。 共演しなくて安心。といったの声が相次いだ。カラタにとっては、今回の不倫騒動により、超和大作に出演できなくなってしまったという痛恨の事態。さらに、出演前の作品の共演者のファンからも批判され、気の毒とも思えるが、万が一ジャニーズファンまでも敵に回すことになれば、完全に女優生命を断たれかねない。今のタイミングでの、不倫発覚は不幸中の幸いと言えるのかもしれませんね。 芸能プロ関係者。彼女の代わりに、この話題の超大役をつかむ幸運女優が気になるところだ。